楽しんでください今日のテーマはさようならインターネットエクスプローです始める前にお聞きします英語を上達させる明確な目標はありますか私は昔日本語をマスターして日本で暮らす目標がありました今は叶えています人によって理由は違うと思いますが ぜひ今日もそれを意識しながらエピソードを聞いてください。そうするときっと内容はさらに浸透していきます。最初はゆっくり英語で読みますね。In a blog post, Microsoft reported that the Internet Explorer 11 desktop application will be retired and go out of support. On June 15, 2022, for certain versions of Windows 10, Microsoft revealed last year that by August 2021, Microsoft 365 applications and services would no longer support Internet Explorer 11. Microsoft Edge provides a quicker, safer, And more modern browsing experience, according to the company. Since it has an integrated Internet Explorer mode, Microsoft Edge is also compatible with old and legacy websites and applications. We have a roadmap to the web's future while also preserving the web's history with Microsoft Edge. We need to change. But we didn't want to a b a n d o n secure, still working websites and apps, the company wrote in the blog.Microsoft 社はブログ記事で Windows 10の一部では2022年6月15日に Internet Explorer 11デスクトップアプリケーションが下がりサポートが終了すると報告しました。 マイクロソフト社は昨年2021年8月までに Microsoft 365のアプリケーションおよびサービスが Internet Explorer 11をサポートしなくなることを明らかにしました。Microsoft Edge はより早く、より安全で、よりモダンなブラウジング体験を提供するとしています。また Internet Explorer Mode が統合されているため Microsoft Edge は旧来のレガシーなウェブサイトやアプリケーションにも対応していますレガシーなウェブサイトというのは古い Web 基準のブラウザのことなんです Microsoft Edge によると Web の歴史を守りつつその先の未来へたどり着くためのロードマップは持っています 私たちは変化しなければいけないんですが、まだ安全で機能しているウェブサイトやアプリケーションを放棄したくはありませんでした。とブログ記事に書いています。ここからはキーワードを説明していきます。この記事は全部私のブログにて公開しているので、もしテクストで読みたければ、ぜひ説明文の中のリンクをクリックしてください。それでは最初に説明するのは retired and go out of support. 原文を読みます。The Internet Explorer 11 desktop application will be retired and go out of support on June 15th, 2022.retire は結構、リタイア、人があの仕事しなくなる、退職する時にもあるんですけど、こうして Internet Explorer まあ、アプリケーションなんですが、使わなくなる、えー、停止するというのも、Retire とは使います。Go out of support つまり、もうユーザーのサポートはできなくなるということなんですね。The next one is Compatible with 原文読みます。 Since it has an integrated Internet Explorer mode, Microsoft Edge is also compatible with old and legacy websites and applications.compatible with 何に対応しています。この文章では Internet Explorer はなくなるんですけど、その代わりに Microsoft Edge という投稿した え、サービスが出てきて、その中にはまだウェブサイトをブラウジングする機能があります。で、それができるからこそ、昔のえもっと古いウェブサイトにも対応しているレガシーサイトなんですけど、そのようなウェブサイトをブラウジングすることができています。つまりこれは it's compatible with the old website and applications. にも対応しているということなんですね。The next one is roadmap. 結構何々のロードマップとか聞くと思いますが、roadmap というのは地図のようなもので、例えば大阪から東京に車で行きたいとしたら、目的地にたどり着くまでの道しるべ、行き方というのは roadmap なんですよね。で、roadmap は、ビジョンとはちょっと違って、ビジョンは、はっきりしていないものでも大丈夫なんです。例えばもう、世界を良くしたい。そういうビジョンを持っている。ちょっと漠然してるんですけども、ロードマップは、もっとはっきりした、ここからどうするのかを、はっきり書いている指示のような感じなんですよね。つまり、マイクロソフト は未来のウェブサイトに対してどのようにどう発展していくのかビジョンモデルではなくロードマップ一つ一つのステップがはっきり記されているものを持っているということなんですこの記事はニュースから取って私がアレンジしたものなので少しは分かりやすく読めるかなと思いますなのでもし文字で読みたければぜひ説明文の中のリンクをクリックしてください こ o からは r a w a Discussion Topic in h a i The question I w a n t to have one question. What do you think about change? h a に対してどう思いますか I'm pretty sure many people will argue that change is a good thing, while probably about the same amount of people will argue that change is not a good thing. What do you think? In my opinion, I think change is a wonderful thing. But at the same time, it's very scary because we don't know what will happen if we change something. However, during COVID 19, I think we were, or we are still, in the process of having to change something. Probably you are doing most of the work at home now, and you are finding the new way is quite adaptable. Or perhaps there were some i d e a you never had before this chaos. But because we needed to change in such a short amount of time, the idea is no longer whether it's safe or not, but it's we must. So, change is something hard to say, really, depending on what kind of experience you had before and also your expectation about change. In my experience, When I'm afraid of change, usually the change does not turn out that good. But if I look at the change or look at the future with a more positive outlook, with a more positive feeling, usually they turn out to be better than what I imagined. Of course, the results may come in a couple of years or a few years, but in any case, all the changes are leading to somewhere. 結構長い私の感想を聞かせていただきましたけれども、簡単にまとめると、変化ということに対してみんな、まあいい面と悪い面を見て、結構両立してると思うんですけど、まあしょうがないんですよね。変化というのは未来がわからないので。でも、あの、まあコロナを経験して、結構変えなきゃいけないことがあったと思うんですよね。だからその中から、 学んだレッスン、学んだ、えー、新しい知識があると思います。で、私の昔の経験によると、変化に対して疑いの姿勢であれば、あんまりうまくいかないんですよね。でも、変化に対してポジティブに考えて、まあいいや、きっとこれはどこかに繋ぐだろうという態度で受け入れたら、まあ数年後かもしれないけど、過去を振り返れば、 その変化は良いことだったんですよねと気づくことになります。だから本当に変化に対してはその人の昔の体験とそれに合わせてどう感じているのか態度によって決められているのではないかと思います。What about you?You you perhaps had some very positive experience with change and you're a big supporter about change. or you probably had a really bad experience.It's hard for me to say because it's really case by case, but I hope you had some good experience because having to change might be the keyword of our future society. <音楽>そして今日はアウトプットから学ぶ方法について話したいと思います。 これも変化の一つなんですけど今までは多分インプットから直接言葉を学ぶように英語を習得してきたと思うんですけど、まあ、例えば単語を覚えたり文法を覚えたりフレーズを覚えたりテンプレートのように英語を学んできたと思いますがで実はここからはもっとこう英語を活用していけるような人材が求められていると思います なぜかというと、情報はもう貴重なものではありません。簡単にインターネットで検索すれば、ほとんどのこと、もう本当に 100% に近いことかもしれないけど、解決できるんですよね。誰かがそれをブログ記事にしたり、YouTube ビデオにしたりとか、簡単なものであれば本当に見つかるんですよ。だからこそ、情報が大事っていうよりも、この情報を通ってどのように使うか、 が大事なんです。で、ここがアウトプットの大切さがありますね。でアウトプットというのはインプットに対してのものなんですけど、英語を勉強していく中でアウトプット方法で勉強していく方法は、すでに持ってる知識を英語で話すことだと私は思います。例えば、今まで仕事で数年間、数十年間働いて、 とたくさんの経験たくさんの教えが積み重ねてきたと思いますでそれを日本語で説明したり日本語で何かこう講座を開くとしたら専門家の講座になるんですよねでそれを英語にしたら自分がすでに知っている知識を英語で説明することになったらどうなりますか 実はこの方法はその人が自ら学びたくなるような方法なんです。なぜかというともう知ってる知識だから簡単なんですよね。細かいところまで自分の経験なので説明ができるはずなんですよ。だから そ, それを最初に日本語で書いて英語にすることも可能だしゆっくり相手がわかるような言葉で伝えることも可能なんですよね。 知識を知って伝達するのが大切ではなく、いかにその人にとって使える情報に変えられるのか、これが腕の良さだと私は思っています。実は私が結構情報を吸収するときに参加語でやるんですよ。英語、日本語、そして時々中国語でもインプットを受けます。ただ、情報は、情報として受け入れて、 アウトプットする時の言葉を書いてるだけなんですね。今の私は無意識のレベルでできてるんですけど、まあ、若干言葉のズレ、文化のズレで説明できない部分もありますが、でもこのように知識を単純に知識として捉えると、言葉をうまくコントロールさえすれば、簡単にアウトプットをさまざまなルートで、さまざまな言語でアウトプットできるんです。知識 特に自分がすでに持っている知識を他の言語でアウトプットする練習もしてみてください。きっと大きな学びがあります。最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。このエピソードの記事は紹介文の中にあります。詳しく学びたい方は文字を読みながら聞いてください。それではまた会えるのを楽しみにしています。